手取りにするぞおい何か様子がおかしくない<笑>まずい急げ 何これ強調かは、うん、<笑>何が起きているの なぜ、俺たたちに無断で聖ななる山へ入ったなぜ危険なレウスが生息しているのに、どうして黙っていた危険なレウス聖なる山にいたのは、島の守護をしている守りレウスだ。そのレウスのせいで、負傷者が出たのだぞ。それは、あんたたちが守りレウスに武器を向けたからだろう。丸腰でモンスターに立ち向かいというのか、ここはライダーの島だ。 オリレウスに武器を向けるなんて、許されることではないレウスを聖なるモンスターと崇めるあんたたちの考えは、まるで理解できんもあ、俺たちは相入れないようだなはいーそこまでー二<笑>人とも閣下しない島のお祭りにハンターの皆さんを呼んだのは、<笑>ハンターとライダー お互い仲良くなりたかったからじゃないケイナの言う通りだ子供達も聞いている冷静になれあないガラ様それじゃあハンターさんの話を聞きましょうか危険なレウスって言ってましたけどどういうこと情報が入ったんだこの島に破滅の翼を持つ危険なレウスが生息していると 破滅の翼ああそのレウスが羽ばたく時世界は滅びると言われている、うん、ガラ様破滅の翼だなんて聞いたことがありません破滅の翼かそれはリオレウスにまつわる伝説だ古の時代この地に世界を破滅に追いやったレウスがいたという ででもそれは伝説なんですよねではあるがな今我らがすべきことは異常事態が発生した原因を突き止めることだそうですねなんで海の色が変わったのかあの光は何だったのかレウスはどこへ行ってしまったのかわからないことだらけです調査隊を組み周辺の調査に当たろうはい お前も調査に同行したいのか。でもこの子はライダーになったばかりです。調査に行くにはまだ。守りレウスのことが気になるんだな。ああ、そういうこと。守りレウスはレドのお供だったもの。 お前の祖父レドは立派なライダーだったこの島のリーダーとして守りレウスと共に我らを守ってくれていたええここにレドがいてくれたら安心できたのに調査隊に加われガラ様あそこは新米のライダーには苦重いお前が横についてやればいいケイナを死と仰ぎ ライダーとしての経験を積み己…ととかんでもないウキウキワクワクですガラ様がそうまでおっしゃってくれるなら今この時から私があなたのライダーとしての師匠ビシバシ行くからちゃんとついてくることまずはライダーの服に着替えなくちゃ。 早速着替えてふふ、<笑>似合ってるじゃないそれじゃ次は厩舎に集合ライダーの心得その1を始めるよ なになにちょっと神妙すぎない大丈夫君にはレドの血が流れているんだしなんたってこのあたしがついているんだものきっと一人前のライダーになれるはずよそうその調子だからねそれではライダーの心へその1ライダーはモンスターと絆を結んで自分だけのお供を手に入れること。 にはまだおと門がいなかったよね。まずはおと門になる卵を探しに行くことから始めるわ。卵探索には私のおと門を使いなさい。この子は卵丸。ちょっと気性は荒いけど慣れてくるととってもライドしやすい子なの。君を見ていると初めておと門にライドした時のことを思い出すな。 あ、まあ、私のことは置いといて先に言っておきたいことがありますおトモンは私たちの足となって様々な場所へ連れて行ってくれるだけど道具じゃないの命ある私たちの大事な仲間よおトモンをいたわり感謝する心を忘れちゃいけないわよし分かってくれてうれしいじゃあこれ ライダーノーノトを渡しておくねモンスターのことやライダーとしての心得が書いてあるからメニューを開いてノートを読み返してみてそれじゃ早速卵探索に出発ウキウキでドキドキの始まりね 何かがいる私から離れないようについてきて<笑>あれはクルルヤックよ一体何をしているんだろう 襲い か, かってきたんだな何なのこの生き物はアイルーっぽいけどなんか違うへへ<笑>のカリスマ的オーラは隠しきれないようだなその通り俺はアイルーだけどそんじょそこらのアイルーじゃない世界を救った伝説のアイルーその名もナビルーだナビルー 伝説のライドオンの時間だぜ ドん いい感じレドの血は確かからねさすが伝説のアイルーナビルーが見込んだだけのことはあるいっここであったのも何かの縁だこれからもあんたのナビをしてやるぜ遠慮なんかしないでくれよまあどうしても礼がしたいというのならドーナツをご馳走になってもいいけどな 何か食べさせてくれって、素直に言えばいいのに。うわっ美女、大人だ俺は食べ物じゃないぞ、うん、<笑>本当に変わったアイルね。卵も手に入れたことだし、村に戻りましょうか。 卵を見つけたのはお前なのかああ、そうだぞ、うん。俺は違いがわかるアイルーだからな。なるほど。ケイナの言う通り変わったアイルーだ。だが、確かに見る目はあるようだな。これは見事な卵よ。立派なオトモンが誕生するだろう。 どんなモンスターが誕生するのかしらウキウキワクワクだねさあ、卵の前に立って 島に伝わる祈りの舞よ船の安全を祈る時やお供が無事に生まれてくるように祈る時に舞うの。 絆 石, を掲げて絆石の力でオトモンを目覚めさせるの<音声>大丈夫信じて<音声> 止めているようだな。感激だ。レッドに見せてやりたかったぞ。ええー、もしかしてラ蘭丸、一緒にいたいの。<笑>なにそれ。私にはそんなに懐いてくれなかったじゃない。 ラ蘭丸も見る目があるみたいだな。あんたはちょっとガサツそうだから。<笑>何よ？それは分かった。風な口聞いてくれちゃって。まあいいじゃないかイナ。ちょっと悔しいけど、君たちの絆の力を見ちゃったから返してくれとは言えないな。ラ蘭丸のこと任せたわよ。 ランマルもこの子と一緒に成長するのいいわね、えー、よ、よかったなライダーさん<音声><音声><音声><音声>さてとランマルもお供になったことだし次は何をしてもらおうちょうどよい ライダーの関門台に巣ができたそうだそこの調査に当たってもらおうあの高台ですか懐かしいなあそこはね島のライダーが最初に行く場所なの私もレドに言われて一人で行ったわあの時はまだランマルにライドするのに必死でワクワクよりもドキドキだったないずれはライダーとして独り立ちする日が来る。 このの機会に己の力を試すがいいそう思うだろうケイナガラ様の言うとおりねまだまだひよっこちゃんだけどこの調査には君一人で行ってもあとあそこを登るにはランまが必要だからねあの子が大活躍するの俺もライダーさんのためにバッチリナビしてやるからなそれじゃ今から新しいことを教えるね ライダーの心得その2調合探索やバトルで役立つアイテムは調合して作れますキャンプメニューから調合を選んでアイテムを組み合わせると別のアイテムに大変身調合レシピをあげるからレシピ通りに素材を集めて回復薬を作ってみてそれとクエストボード前で教えることもあるから次はそっちに集合 う